えっと、今回は、えー、ジュリアの高速化の非 常, 非常識非常識というタイトルで、私が佐藤健太が発表いたします。今、カロリンスカーインスティテュード、紹介にあったようにカロリンスカーインスティテュートというところにいて、あのスウェーデンにあるんですけども、まあ、えっ、ー、と、イカ系の 大, 大学とか研究機関、まあ、両方兼ねているような研究機関で、まあ、私は主にバイオインフォマティクスをやっています。そこで、ジュリアも書いていて、まあ、ジュリアのパッケージ開発なんかをそこでしていたりします。 で、ジュリアは結構長く使っていて、もう、ジュリアのバージョンが 0.2 とかの頃、1.0 が出る、はるかま昔からジュリアをずっと使っていて、今でも使っているという感じで、まあ、ジュリアの高速化とかの tips、うん、みたいなのがいろいろあるんですけども、そういうのにもこう慣れてきて、慣れているので、まあ、その辺の基本的な知識、まあ、今回お話しするのは結構ごく基本的な知識なんですけども、えー、共有できたらなというふうに思っています。 はい、今日の目的なんですけども、えー、ジュリアで高速なコードを書くための常識、非常識という知識を紹介していきます。ジュリアは高速だということは、多分今回参加されている皆さんはご存知だと思うんですけども、実際、ジュリアを書いてみると、思った通りのパフォーマンスが出ないとかっていうことが、まあ、ジュリア初心者とか、ジュリアを始めたばかりの人にとってはあ、一つ無事当たる壁かなというふうに思っています。で、それはなぜかっていうと、まあ、ジュリアを のコンパイラーの力をうまく利用できないというところが一番大きなところなんですけども、そこの知識っていうものは、あまりこう、えー、と、ドキュメントの奥の深くの方を読んでみないと分からないとか、まあ、えー、と経験をて経てみないと分からないという部分はあるので、まあ、そこの一番コアのところ、なぜプログラムが遅くなってしまうのか、ジュで書いたプログラムが遅くなってしまうのかというところをあー、基本的な知識を簡単に紹介します。 で、2つ目のトピックが、えっ、ー、と、線形代数ライブラリの効率的な使い方というものを解説します。ジュリアは、えっ、ー、と、科学技術計算なんかでよく使われる、プ、えー、ブログラミング言語なので、で、皆さんがやりたいことも多分、線形代数ライブラリを使って、えー、なんか科学技術計算をするっていうようなことをしたいっていう方がかなり多いかなというふうに思っています。なので、えー、その辺の知識、線形、ジュリアの標準ライブラリを効率的に使う方法というものも解説していこうというふうに思います。 であとは、えー、と3つ目の目的として、えーと、ジュリアの知識を最新版のジュリアにアップデートするということをうう考えています、まあ。これはメインのトピックで扱うというより、ところどころこ最近のジュリアではここはこうなっているというふうな感じでコメントを加えていく形で、えーまあ、皆さんのジュリア、昔使ってた人とかが最近のジュリアではどうなっているのかというところをうう知れるようにな る, なるかなというふうに思っています。あるいは見逃している最近のアップデートですね。その辺の辺 ところをお話しします。で、j、ま、u、あ、ジ i a が早いというのは前提として、どうして早いのかということをお話しします。j u ュ i a が早い主な理由は、高速に実行可能なコード、マシン越えと実行時に変換しているからです。えー、これはまあどういうことかというと、j、ま、u、あ、ュ i a の中にはコンパイラーがあって、そのソースコードをマシン越えと変換するというコンパイラーが かなり頑 張, 頑張って高速化をしていますで。ジュリアの内部のコンパイラーは、えーっと、ジュリアのコンパイラーは、ジュリア内部のコンパイラー、ジュリア自身のコンパイラーと LLVM というライブラリの2段構造になっていてで、ジュリア内部のコンパイラー、この前者の方は、えー、ジュリア自身で実装されています。なので、ジュリアのコンパイラーのソースコードを見たいという方は、この URL をたどってもらえれば、えー、読むことができます。 技術的には、まあ。かなり実装は複雑っていうか難しいので、私も全然よく知っていると言えるレベルではないんですけども、まあ、一応 Julia のコンパイラーの実装は Julia に書かれていてで、その下に2段構造になっているその下に LLVM というものがあって、LLVM は C++ や Rust、まあ、Julia 以外の言語でも使われている汎用コンパイラーフレームワークになっていて、まず Julia のコンパイラーが Julia のソースコードを得て、こう、ある程度の 変換なりな、解析をして、それを LLVM にコンパイルをお願いするという形で2段構造になっているということです。で、まあ、そういうような構造になっていて、ジュリアのコンパイラーというものが存在して、それがコードの変換をしているので、コンパイラーとうまくやっていくというのが、ジュリアを高速化するためには必要です。なので、今回はコンパイラーの知識というところから、まず簡単に解説しようというふうに思います。 これはジュリアのコンパイルの例、1例なんですけども、今ここに書いているのは F, F という単純な関数を定義しています。引き数を取らない単純な関数ですね。sin0.1÷0.1 というものを計算しています。で、実行してみると、まあ、よく知られているように、ここが小さい値になると、これが1に収束していくので、まあ、1に近い値が出てきますと。で、これがどういうふうにコンパイルされているのかというものを見てみる方法があって、 コードロ ー, ワードドロワという関数がありますこれを使うと、えー、最適化前のジュリアのソースコードをコンパイラーが取ってそれを低レベルな表現低 レ, ベルな表低レベルなジュリアのコードっていうものに変換した結果が表示されます。ここで行表示されているのはまさにそれで、えー、とサインという関数を適用して結果を得てその結果を 0.1 で割って で、また結果を得て、その結果を返すという、このソースコードをある程度、1, 1行にこのインストラクションしかないような、非常に単純なコードに変換しています。で、この後っとに、ジリアのコンパイラーが最適化をして、コードを解析して最適化をして、最適化された結果のコードを表示するのがコードタイプという関数で、最適化後のコードがここに表示されます。 で、見ていただけるとわかると思うんですが、もう、計算結果、コンパイル後はもう計算結果を知っているというレベルまでこうコンパイルしていて、このサイン関数の呼び出しとか割り算とかっていう演算はもう全部最適化で消えてしまって、結果だけを返すというような関数になるまで最適化されます。これはジュリアのレベルで起きています。実際動いているの様子を見るとわかるかなと思うので、えっと、 これ今、ターミナル見えてますかねちょっと文字聞きたいかな。あ、見えてます。はい。よかったです。えっ、ー、と、もうちょっとし<タッ>。ジュリアを起動して、えっ、ー、と、0.1 でしたかね ?0.1 というふうに関数を定義します。で、今、コードローワードという最適化前のを表示してみると、まあ、こういうふうに、先と同じように。 コードが表示されて、これは単純化されたジュリアのコードですね。1行に1関数呼び出してしかないようなものに変換されています。それをタイプドというふうに最適化5のものにすると、もう計算結果がもう表示されている。実質的に。この結果と同じものが表示されていて、ジュリアのソースコード の, の最適化が行われているというのが分かるかなというふうに思います。これはえと定数畳み込みと呼ばれるえと最適化の一種で、ジュリアの 0.7 か 0.8 あたりでかなり強化された機能なんですね。で、0.6 とか少し前のジュリアでこれを実行すると、まあ普通に計算してしまうんですけども、最近のジュリアではこの辺がこう、解析が強化されて、もう定数、これは定数を返す関数だってことが分かるレベルまで最適化します。こういったことはジュリア以外のプログラミング言語でも、まあ C とか C++ とか多分できると思うんですが、まあ、Python とか、 えー、R とかだと多分ここまでの最適化はしていなくて、えー、まあ普通に計算を実行時に行うことになると思うんですが、Julia ではこういう最適化もできるということを、どこかの頭の隅に入れておくといいかなというふうに思います。で、そのコンパイルの概要なんですけども、えー、まず最初にこうテキストであるソースコードが与えられます。で、これはソースコードは構文解析をされて、 ジュリアンによって構文解析をされて、構文儀というレベルになります。ちょっと文字が小さくて申し訳ないですけど、構文儀というものになります。で、この構文儀はコンパイラー に, あるかによる解析のため、低レベル表現というものに変換されます。これ、会あの低レベル表現です。先ほど、えっ、ー、と、やったコードローワードっていうものは、ここで表示して、ここコードローワードが表示するのは、えー、まさにこの低レベル表現というもので、えー、ジュリアはこの低レベル表現の コードをこう解析してもんで、抽、え、象、ー、解, 解釈というものを経て、と最適化を経て、片付き表現というものになります。ここがジュリアのコンパイラーの着物部分で、抽、ま、象、あ、解釈というものがあるんですけども、これはこう テ, クテクニカルタームで、えー、私もすごくよく知っているものというわけではないんですけども、まあとでこれから、あとでこう。 どういうことをするのかというのを説明しますので、ま、とりあえずそういう手続きがあるということだけ、えー、覚えておいてください、まあ。低レベル表現から中小解釈を体制されて化く上で、片付き表現に変換されます。で、このあと、この片付き表現から LLVM の表現、LLVM 表現、l l v m i r と呼ばれるものなんですけども、えー、LLVMIR になって、さらに そこからマシン号に変換されて CPU で実行されます。ということで、ソースコードが実行時にマシン号まで変換されて実行されるので Julia は早いということになっていて、で、この二段構造のコンパイラー、Julia の部分と LLV の部分が存在するというのがわかるかなというふうに思います。で、Julia のプログラマーが干渉できるのは、まあ、ソースコードを書くことだけなので、基本的にサウスコードを書くことだけなので、 えー、この部分この、こっちの方には触れら れ, ず触 れ, られないので、ALVM には触れられないので、えー、この部分の橋渡しの部分でソースコードをうまく書いて、ジュリアのコンパイラーがちゃんとこう解析をできるようなソースコードを書くというのは、えー、パフォーマンスのためには重要です。で先ほど出てきた抽象解釈というものをごく簡単に説明します。 抽象解釈っていうのは、英語ではアブストラクトインタープリテーションっていうんですけども、えー、プログラムを直接実行せずに、プログラムの振る舞い動作ってものを推定するような処理のことです。で例えば例として、2プラス、2 3っていう計算結果、計算があった、ソースコードがあったときに、この計算結果っていうものは、2と3があイント型ってことはもうリテラルなので分かってるので、で2と3、 えー、っと、イント型とイント型を足すと、戻り値もイント型になるに違いないっていうことはもちろん分かっているので、えー、っと、その、この返り値がイント型になるってことは、えー、っと実行する前に推定できるんですね。まあ、ここでは2と3っていう具体的な、えー、っとイント型の整数で行いましたけども、例えば、x プラス y というものがあって、x がイント型で y がイント型っていうのが分かっていれば、 えー、X と Y の実際の値、整数がどんな値になるかというのに関わらず、X プラス Y というものはイント型、ダスイント型なので、結果もイント型になるというふうに、えー、実行しなくても分かります。これが、まあえー、と非常に単純な抽象解釈の例ですね。ジュリアの抽象解釈というのは非常に強力で、コンパイラジュリアの抽象解釈を行っているコンパイラーは、型の情報というものを多くの場合、実行前に推定できます。 先ほどこ の, この例は2プラス3というのは非常に単純な例の一つで、こういうような例外がたくさんあって、こういうようにえ実行前に型の情報というものをコンパイラーが抽象解釈でを使って推 定, する推定します。で、これができるとなぜ何が嬉しいのかというと、関数、 呼び出しがあったときに、その関数呼び出しの引数の方が分かる。例えばこの場合、2と3ですね。2と3の方が分かるとか、引数の方が分かると、ジリアの多重ディスパッチでは、どのメソッドを呼び出すか、その関数のどのメソッドを呼び出すかっていうのが分かるので、強力な最適化ができるようになります。例えば、具体例としては関数のインライン化、呼び出される関数が分かっているので、 あこの関数を呼び出せばいいんだなって、その関数の中身はどうなっているのかなというのを解析してあ、じゃあこれならもう、えー、と関数の中身を呼び出し側で展開して、えー、関数呼び出しのコストを減らそうとか、あるいは先ほど見た定数畳み込みですね。この関数のメ ソ, このメソッドを呼び出すということが分かれば、あこれはもう、えー、とそのサイン関数、先ほどの例ではサイン関数なんですけども、サイン関数は、えー、と他の引数以外の条件によらず同じ結果を返すので、 えー、引数の値が具体的に決まってさえすれば、えーと、サイン関数の返す値も既にもう決まっているということで、定数畳み込みをして、えー、もう計算結果を事前にコンパイル時に計算してしまうということができます。ということで、えっ、ー、と、抽象解釈をして、型推論をすれば、えっ、ー、と、関数の呼び出されるメソッドが分かるので、それによって、えっ、ー、と、得た情報その、それで得た情報を使って、 その協力の最適化ができるというのが抽象解釈の非常に重要なところで抽象解釈でえと型推論ができるような型が分かるようなコードを書くというのが一つ j ュリアで高速なコードを書くためのえ肝になります。でもちろん抽象解釈というのは完全ではなくて j ジュリアは動的な言語なのでデータ型が動的に決まるみたいな ソースコードも書けるんですね。で、そういうようなコードは、抽象解釈では型が決められないので、そういうコードを書いてしまうと、パフォーマンスの問題になりうることがあります。まあ、これは今言ったことですね。型が決められないコードってものを書いてしまうと、最適化の妨げになります。多重ディスパッチでは呼び立つべきメソッドを決定できない、ジュリアみたいな、えー、と引数によって、どの、か、っと、 引数によってどのメソッドを呼び出すかっていう動的な決定をするときに、引数の型が決まっていればどのメソッドを呼び出すっていうのは決まるんですけども、型が決まっていないと呼び出すべきメソッドを決定できないという問題があります。具体的な例で言えば、例えば、えっと、ま、立ち算でもいいんですけど、立ち算って、これも関数なんで、ジュリアでは関数なんですけども、えっと、これは206個のメソッドが存在していて、 えー、とその型に応じてどのメソッドを呼び出すかっていうのは変わるんですね。例えば、イント足すイント、ンえっと、例えばま、あまあ1足す2みたいなものを呼び出すと、イント型を足すっていう操作をする専用のメソッドが呼び出されます。一方、1.0 足す 2.0 みたいなのをより処理をすると、不動小数点を足すためのメソッド。 が呼ばれます同じように、例えば、ベクトルの 1.0,2.0、プラス 3.0,4.0 みたいなそう。これはえこれは、ベクトルを足すっていう、そのためだけのメソッドが呼ばれます。というように、j u リ i a では多重ディスパッチによって、えーと、呼び出されるメソッドが変わるので、うんと体の情報が分 か, 分かって初めてどのメソッドを呼び出すっていうのを、 ていうのが分かるんですが、えーっと、ソースコードのレベルでその型が分からないと、抽象解釈で型が分からないと、どのメソッドを呼び出すかは動的に決定しなきゃいけないので、実際に当たりが来た時に動的に決定しなきゃいけないので、えー、パフォーマンス上の問題になりうるということですね。探さなきゃいけないということですね。こ206個のメソッドがあって、その中から型にマッチするメソッドを探さなきゃいけな い, っていうかどがという処理が実行時に走るので、これはかなり、えー、っと、 まあ、もちろん高速化はされているんですけども、分かる場合、メソッドが完全にどれを呼び出すかっていうのは、メソッドが分かる場合に比べるとかなり遅くなります。で、関数のインライン化や定数の畳み込みが行われずに、あるいはさらに実行時に型の情報を保持するとか、保持する必要があるとかっていうような事情もあって、最適化がかなり制限されます。なので、抽象解釈が型を推定できないコードを書かないっていうことが、パフォーマンス、 を上げるためには重要になります動的言語の事例はそういうコードも許しているんですがなるべく書かないようにするというのが性能上は重要ですまあ、それが具体的にどういう時に生じるかっていうコードの例の一つなんですけども、えー、と実行するまで型がわからないような変数を使ってしまうとコンパイラーが型をで決定できません よく挙げられる例として、まあ私がよく挙げる例として、まあグローバル変数を不要意に使うと型が決められないという状況が発生します。これは、えっと、タイプインスタビリティとジュリアでは呼ばれています。えっと、具体的には、今この X というグローバル変数があって、これに 0.1 に束縛しましたと。で、先ほどと同じように FX という関数を定義して、こういう定義にしますと。で、これは、えっと、この X はグローバル変数を参照しています。 で、これは、これがジュリア最低化できるかっていうと、あまりできなくて、えー、コードタイプ度ってい う, うコンパイルの、まあ、中間表現を見るための関数を使って、その F がどういう処理に変換されたかっていうのを見てみると、えーまあ、見てわかる通り、先ほど同じ、全く同じような関数の定義だった FX ですね。はこう 値を返す、値、返す値までが決定されてしまうのに、決定されるレベルまで最適化されるのに、えー、今回の方では、実際に愚 直, 愚直にこう X を参照して、サイン関数に適用して、またさらに X を取ってきて、その割り算を計算し、割り算をこの計算して、それを返すっていうような、まあそのソースある意味でソースコード通りの処理をしているんですけども、えー、最適化がされていないという結果になります。 でこれはなぜかっていうと、グローバル変数を使ったのが一つの大きな理由で、グローバル変数っていうのは、ジュリアのどこからでもその値を書き換えることができるような変数なんですね。まあ、もちろん定義から言って、グローバル変数なので、どこからでも書き換えられるんですけども、えー、っとどこからでも書き換えられるってことは、例えば、今、これは x イコール 0.1 にしてますけども、その後で 0.2 にすることもできますし、0.3 にすることもできますし、例えば、 4という整数にすることもできますし、52という整数にすることもできますし、いろんなこう値に取り替えることができる。その X がどういう値になっているか、あるいは、どういう型の値なのかということすらわからないので、ジュリアとしてはえ型が決められないということで、あまり高度な最適化が適用できないということになります。これが、ジュリアの性能を、コンパイルを紹介する一つの大きなファクターです。 で、もう一つ、まあ、型不安定なコードが、型不安定性タイプインスタビリティが発生する有名な例として、配列などのコンテナの型が決まよ配列などコンテナの要素の方が決まっていないと、その取り出した要素の方がわからないという現象が発生します。これは構造体のフィールドに関しても同じで、まあ、実際に具体例を見てみると、例えばここでは、えー、っと、引数を X 与えているんですが、X の最初の要素、例えばこれは X はベクトルか何かだとして、 最初の要素を取り出して、またさっきと同じような処理をすると。いうことをするときに、例えば、x、この引数 x が、ベクターエニーという型だったとすると。そうすると、その、の配列に入っている最初の要素の型は、その、今ここがエニーになっているので、その実際の要素を取り出してみるまで、その要素の型がわからないんですね。 なので、これも先ほどと同じような形で、えっ、ー、と、ジュリアの中小解釈ではこう、その、どのメソッドを呼び出すべきかっていうことが推論できない、方がわからないので推論できなくて、結局、えっ、ー、と、愚直にまた関数を呼び出して、まあ処理をするみたいな形の処理が行われて、まあ、やはり、ジュリアの行動が速くならないということが発生しています。えっ、ー この場合もやはりコル、ンパイラ構効率的なコードを生成できません。まあ、これは考えてみれば当たり前で、まあ、何らかのベクトル、例えば、えー、1とかでいいですけど、こ の, この今、ベクトルは1という値が入ってますけど、例えば 2.5 とか、2.5 とか適当な値を入れてもよくて、あるいは文字列でもよくて、そういうような、いろいろな 方の、どんな型でも入っている可能性があるようなごったにの、その、ベクトルっていうものは、値を取り出してみるまでもちろん型がわからないので、え抽象解釈のレベルでは、えぇと、その、どういう最適化、どんな最適化もできないということになります。抽象解釈は、先ほどちょっと言いましたが、実際にコードを実行せずに、えと解析をするので、その、値が来てみるまで、実際の値はわからないんですね。型情報、ほとんどの型情報と、 まあ、そのリテーラルだったり具体的な例が使えるんですけども、そういうかなりハイレベルな情報、抽象的な情報しかわからないので、こういう処理は型推論できなくて、結局、効率的なコンパイルができないということになります。で、実際にどういう、どうすれば、じゃあ、先ほどの例で 型, 型の不安定性、どんな型になるかわからないというような問題を解消できるかというと、 一つの方法としては、コンストっていうものをつけて、グローバル変数を定数にします。定数っていうのは、ジュリアでは、えー、っと、この変数と値のオブジェクトの束縛関係っていうものを変換、えー、変えられないというような特殊な制約でして、これをすると、例えば今、コンスト x イコール 0.1 というふうに定義しましたと。そうする、それで先ほどと同じように関数を定義して、えー、コードタイプとで結果を見てみると、 今度は、ジュリアはこれが、X が定数であるっていうことはもう知っているので、中小解釈機ュリアのコンパイラーはこれは定数であることを知っているので、じゃあ、えっと、定数畳み込みをして、最適化しましょうということで、実際にこの値まで、具体的な値までえ最適化することができます。あるいはもう一つの方法として、X コロンコロンフロート64のように、えっと、そのグローバル変数の型があらかじめ決まっているんだったら、 その型情報を最初につけてあげて、制約するっていうことができます。これは j u l i a 1 8以降で導入された新しい、比較的新しい機能で、えー、例えばですけど、X 定したかしないか。X、フロート64イコール 0.12 のようなすると、この X はもう、えー、と型がフロート64倍精度浮動小数点数というのが固定されるので、例えば、えっ、ー、と、 なんですかね ?1 とかにすると、まあ1になったように見えるんですけども、実際に x 一点ゼ0という値、不動小数点数になっていて、これは変えられないんですね。で、x に無理やり例えば、文字数、文字列とか入れようとすると、えー、と変換できない、文字列はこう不動小数点数に変換できないので、エラーになりますという感じでして、えっ、ー、と、x にかなり強い型の制約がかかるので、コンパイラーはこの情報を使って、えー プログラムの最適化ができるようになります。なので、えーっと、グローバル変数の型の不安定性を解消するには、まあ、値がもうすでに固定ですよ、決まっていますよっていう状況であったら、コンストを使ってグローバル変数を定数にしてしまうというのが一つの方法 で, で、X の値を変えたい、グローバル変数の値を 後, で後々変えることがあるっていう状況だったら、 できれば型だけを指定してあげて、その型の制約をつけてあげて、コンパイラーが高速化、最適化で技うにするというふうな工夫をするということが重要になります。で、2つ目の例で出てきた、えー、と配列や構造材で型の不安定性を解消する方法というものは、例えば、えー、と空の配列、ジュリアで空の配列を作るときは、その要素の型を指定してあげるということが重要です。ジュリアでは 例えば空の配列をこう普通に作ってあげると、どんな値でも入れられるようなコンテナになってしまって、例えば x イコール、このスクエアブラケットにすると、どんな値も入れることができて、例えば整数も入れられますし、文字列も入れられますし、どんな値でも入るような一次元の配列ができるんですけども、 現実問題として、どんな値でも入れられる配列が必要なことって、必要なことはあんまりなくて、事前にこ の, この配列にはどんな型の値を入れる、例えば、不動小数点数を入れるとか、整数を入れるとか、あるいは文字を入れるとか、まあ、どういう用途で使うかによって、その要素の方が大体わかっていることが多いので、じゃあ、空の配列を作るときに、あらかじめこの事前に、このスクエアブラケットの1個前に、型を、型を書いてあげて、この要素、この 配列の型、要素は、この型に、これこれの型に制限しますよ、プロトログ重要型に制限しますよっていうようなヒントを与えてあげるってことが重要になります。これ、ジュリアは、もちろん、これだけ、この部分だけ、スクエアブラケットだけを見ると、どんな値が来るかわからないんですけども、こういう型情報を与えてあげれば、要素の方がわかる、固定されるので、その、例えば何か、処理をするときに、その配列の要素を取り出して処理をするときに、その、 型情報が分かるようになるということになります。ことになります。で、同様に、例えば構造体型、ストラクトとかって構造体型を定義するときにも、フィールドに何の制約もないと、そのフィールドはどんな値でも許容する、どんな値でも保持することができるんですけども、例えば、コロンコロン、グルト64みたいな形で、えーと、フィールドに型の注釈をつけてあげると、この X というフィールドは、 フロート64型にしかならないということは強制されるので、事例のコンパイラーも合わせうかとなって、えっと、そのオブジェクトからその X のフィールドを取り出すときに、この型はフロート64型だなということが、コンパイラーには分かるということになります。それで言えば、X の方だけフロート64型の制限がついていて、Y の方はついてないということですね。ちょっと時間が全然、思ったより全然説明しま ちょっとまた申し訳ないんですけども、一応飛ばしながら、少し飛ばしながらやっていきます。えー、っと。え、型の不安定性が分かりにくい例というのも結構あって、例えば、レグ関数という、まあ、なんかディープラーニングなんかによく使われると思うんですけども、えー、っと、分岐がある場合、これは、えっと、定義としては、X が正の値のときは、X 自身を返して、それ以外のときのときは、それ以外のときは、0を返すというような関数なんですけども、X の値、引数の値によって、えっと、戻り値の 型っていうものは変わりうるような関数ですで。こういう分岐がある関数は型の不安定性が見つけに く, くちょっと見つけにくくって、例えば、もう一見この定義問題な さ, そうなさそうに見えるんですけども、えー、っと、でさえ、まあ、3とかやると3が返ってきて、マイナス3にすると0が返っていくるような感じで、問題なくて動作しているように見えるんですけども、例えば、えー、3.0 にすると 3.0 が返ってきて、 マイナス 3.0 にするとゼロが返ってくる。これ整数なんですね。という感じで、分岐があると、分かりますかね、この違いが。値によっ て, こう返ってくる値、返ってくる値の型が違うという状況が発生すると、結構パフォーマンス上の問題になることがまあまああって、こういうような分岐でこう型の不安定性が生じることがよくあります。 まあ、同じような、似たような例ですけども、反復でも同じようなことがあって、例えば、こう、サム関数っていう配列の要素を全部足して、結果を返すみたいな形で、え関数を定義するときに、例えば、ここでは S2 イコールロというふうに初期化していますけども、これ整数で定義しているので、例えば、不動小数点数の配列を与えると、えっと、結果的には不動小数点数になるように思えるんですが、えっと、ここがもし空の配列だったとすると、 このループの中身が回らないので、S は整数が入ってくるってことが発生しています。具体的に、具体的に実際に見てみますか。えー、っと。サム、えー、っと、フロート64で、例え空の配列を渡してあげると、配り値は6、イントンだなるんですけども、空じゃないものにすると、えー、っと、フロート64が入ってくるてことで、 えっ、ー、と型、引数の型は同じなのに、結果の型が違うというような、えー、と曖昧性が生じてしまっています。これもジリアではよくあるパターンで型の不安定性が生じている、あまり良くないコードの例ですね。で改善策として、ゼロ関数というものを使って、値や型から適切なゼロ値を生成するということがよく使われます。例えば分岐の例で言うと、このレールは、IFLS を関数で使っているんですけども、ここに先ほどは、 直接0って書いていた。そうですね。ここに直接0って書いていたんですけども、ここでは0関数を使って、x という引数と同じ型の0を返しなさいというような処理を加えてあげます。そうすると、えっ、ー、と、ルーマイナス 3.0 はフロート、こちらはもちろんフロートになって、あ、こっち、ここ。 そうですね、こちらはフロートになって、こちらもフロートになる両方フロートになるということで、えー、と先ほどの型の不安定性というものが解消されています。というような感じで、サ、ま、ム、あの方も同じで、えー、L タイプという関数を使って要素の型を取って、要素の型と同じ、その要素の型の0初期値を使って S を初期化するということをしてあげると、これも同じように、えー、型の不安定性が解消されます。 ということで、ゼロの例を取り上げましたけども、初期化をして分岐があるみたいなコードがあるときに、その分岐によってその実際の値が分岐をどちらを取るかによって、その値変数の型が変わり得るとか、返り値の型が変わり得るとか、そういう状況が発生するということがちょくちょくあるので、ジュリアを書くときにはこの辺を少し。 気をつけて書 く, と書く必要がありますで。気をつける、気をつけると言っても、実際、えー、と見てみない、どういうとそれを検出するっていうのは、ちょっと、まあ、経験が必要っていうか、勘、まあ、が必要で、それに頼っているのであんまりこうテクニカルじゃないというか、技 術, 的技術の敗北的な感じがするしますよね。なので、えーと、型の不安定性を検出するためのツールも用意されていて、えー 例えば、標準ライブラリのベースには、コードワンタイプという、え関数があります。これ、例えば、えっと、これも改善しちゃったやつなんで、ちょっと、一応もう一回、この定義を持ってきますね。で、ルーを今定義しましたと。で、コードワンタイプというものがあって、例えば、フローと64型の値を渡したときに、どういうような型になるかっていうものを診断しようとすると、 えー、ここで赤で示されているところがありますよね。ここがユニオンというものになっていて、ユニオンというのは2つ以上の型をこうまとめるための型になっていて、えー、そのどちらもあり得るというような感じです。なので、この 赤, 赤で示されていることが分かるように、このワンタイプというものは、の型の不安定性が生じてそうなところをこう赤で示していて、 この場合だったら、返り値の値がフロート64かイント64なんか、どっちになるかわからないというような型の不安定性が生じているということを示してくれています。というような感じで、コードワンタイプを使えば、一目で型の不安定性が生じているということを、実際にこう、コードをぐじっと眺めて発見するということをせずにわかるようになっています。 もう一つ非常に重要なツールとして、JET っていうパッケージ側 の, のレポートオプトっていう関数があって、ここでは使用例は見せませんけども、レポートオプトっていうものを使うと、同じような形でどういうところに問題があるのかっていうものを発見するための手続き、助けになります。で、ここで前半の話がやっと終わって、全形代数ライバリーの話になっていきます。大丈夫ですかちょっとかなり長くなってしまったんですけど。 あ、あの、ゆっくりやって大丈夫ですよ。すいません。質問は最後にまとめて受け付けるという形ですかどちらでも大丈夫です。今までのところで質問があれば、それも受け付けますし、その都度その都度分かんないところがあれば、聞いてもらえればと思います。じゃあ、ちょっとは最後の方で前半の話を質問すると、ちょっと思い出すのが大変なので、ここら辺で一度じゃあ、質問を受け付けましょうか。はい。じゃあ、何かあの、 皆さん質問とかコメントとかあれば、えー、マイクをオンにして、えっ、ー、と、話していただいて大丈夫ですあ。ちょっとあの、多重ディスパッチは、ジュリアの特徴の一つだと思うんですけど、はい。あの、聞いたことがない人もいると思うので、あの、もう一度、あの、説明をあ、ね。あの、特にあの、関数とメソッドっていう、なんか、言い換えたと思うんですけど、はい あの、足し算の例で言うと、あの、プラスの記号自体が関数で、そ, でそれに引数の型も組み合わさるとメソッドってことですかね。そうです。そうです。その通りです。本当にその通りで、そ<笑>れ以上加える説明はほとんどないんですけども、プラスって書くと、えー、っと、これは、このプラスっていう関数であって、その関数というものは非常に、なんですかね。 抽象的な手続きを表していて、何かと何かを足すみたいな、抽象的な手続きを表しているんですけども、その足す操作っていうものは、その引数によって、その具体的な動作が変わるんですね。もちろん。例えば、えっと、整数と整数を足すっていう操作と、ベクトルとベクトルを足すっていう操作は、足すっていう操作は似てますけど、具体的な操作は、具体的な操作は全く違っていて、例えばソースコードを書こう、ベクトルの足し算のソースコードを書こうとすると、フォーループが必要ですよね。って形で、 えー、と具体的な処理が変わっている、方によって具体的な処理が変わります。で、その関数と具体的な処理であるメソッドを結びつけるのが多重ディスパッチで、方によってどのメソッドを選ぶかっていうものを実行時に、えー、と決めているのが多重ディスパッチじ、実行時に決めるのが多重ディスパッチです。という説明で大丈夫ですかね。はいえー これ例えば、行列足す行列とか、はい、多次元配列足す多次元配列とかもできるんですかできます、できます。あと、えっ、ー、と、ブロードキャストでしけど、えー、行列とベクトルとか、はい、なんかちょっと空気読んで同じサイズにして足してくれるとか。はいはい、そうですね、その辺もできますが、うん、普通にこうするとできなくて、ブロードキャストするときはドットをつける、ですね。 どうつけああ、うん。ここに。とットは何でしたっけフットはこれブロードキャストをしなさいっていう、えー あ, まあジュリアの命令ですかね。なるほど、なるほど。文字列足す文字列もあるんですかえっ、ー、と、文字列足す文字列はないです。なんか Python だとそれ連結しませんでしたっけそうですね。Python だとできるんですけど、ジュリアのプラス、 は、この、なんていうか、えー、っと、引数の前後、順番を入れ替えても同じ結果になるような演算に対してのみ、プラスが定義されているみたいな感じになっていて、文字列っての結合って前後入れ替えると逆になるじゃないですか、もちろん。あーうん、フータスバーとバータスは違うものになりますよね。フーとバーの結合とバータの結合。なので、プラスは定義されてなくて、その代わり、このかける 算かける記号は行列的とか考えていただければ分かる通り左右入れ替えたら別の計算結果になるというのはこのか け, れかける記号だと自然なので文字ジリアの文字列結合はこれに な, になってます。なるほどなるほど。ありがとうございます。はい、あとグローバル変数をコンストで型を固定してたとこなんですけど。はい えっ、ー、と、あ、それですかね。これ別に x イコール 0.1 って書いてるだけだから、えー、はいと、ように型を指定しているわけではないと思うんですけど、そこは型は推定してくれるんですか、はい、そうです。ジュリアは、えっ、ー、と、0.1 という値は、もう 0.1 という値なので、フロート64型ってことは分かってるんですね。なので、型はあげ、教えてあげる必要ないです、この場合は。なるほど。おかえです。 あと途中で出てきたストラクト、構造体っていうのは、はい、なんかパッと見オブジェクト思向っぽく見えるんですけど、はい、クラスとかではないんですよね、これって。クラスとはまあ、一般的には違う概念、ちょっと違う概念ですかね。ジュリアではクラスとは言わないですね。ストラクト、普通に構造体と言いますね。 ジュリアはオブジェクト思考はやらないんですよね。オブジェクト思考の言語ではあります。えー、っと、これは、えっと、ジュリアの、ジュリアを開発した、えジェフ・ベダンソンが東京に来たときに、実際に聞いて<笑>、ジュリアはオブジェクト思考言語かって聞いたら、オブジェクト思考言語だって言ったので、ジュリアはオブジェクト思考言語です<笑>。<笑>あれあ、そうなんですか。なんか、前、前はなんか違う。 違ういや私は、うん、私もオブジェクト思考言語だと思っていて、私はジュリアはオブジェクト思考言語じゃないと言ったことはないんですけど、なんかたまにそういう人が見かけますが、何かを勘違いしているかもしれないです。<笑>ジュリアでオブジェクト思考で、例えばクラスを定義して、インスタンス化するっていうのは、書、はい、けるんですか、ね、クラスみたいな構文があるんですか クラスみたいな構文はないですけど、まあ、構文の違いだけで発想としては全く変わらないっていうか、型を定義してメソッドを定義してっていう手続きは、ま、事例でももちろんできるので、うん。ああ。書き方が違うだけでコンセプトとしては一緒。みたいな感じですかね。ああ。じゃあ、まあ、なるべく共通するものを定義して使い回そうという思想がオブジェクト思考みたいな。 ですね、私はちょっとあまりその辺の話に深く突っ込みたくないまあ、オブジェクト思考っぽい書き方もできる。ああ。このストラクトとかなんか使えそうですよね。クラスみたいな感じで。えごめんなさい。あこ の, あの今のスライドのストラクトって、はいあの、クラスを作るような感じにも見えるので。そうですね。まあ オブジェクトを何かを表現するオブジェクトをクラストラクト構造体型で抽象化するみたいなコンセプトは、まあ、オブジェクト思考と共通している部分であるので、まあ、別にオブジェクト思考と言ってしまってもいいのではないかな。こ れ, これを使ってそういう解説もできるんではないかなというふうに思います。ストラクト自体はいろんな型のものをごちゃまぜに格納するためのものみたいなイメージですか まあそうですね。まあ、えっ、ー、と、複数、まあ、複数である必要はないんですけども、えー、っと、なんていうか、えー、そうですね。何か、プログラムで扱うのに便利な抽象的な概念みたいなのを実際に定義するのに便利っていうことですかね。<笑>すごく抽象的な話しかできないんですけど。 なんかクラスっぽい感じですね。まあ、ほとんどクラス。一般的な、まあ、C++ のクラスとかとはちょっと違う、機能は違う、ちょっと違うので、まあ、クラスって言いにくいんですけど、まあ、まあまあ、ほぼクラスみたいなものと思ってもらって、そんなに構わないんじゃないかななるほど。ありがとうございます。えっと、何か他に質問とかコメントとかありますかね。 結構便利な関数いろいろ紹介していただいたので、まあ、型、型が大事だっていうのはよくわかりましたね。はい、そうですね。なんで、コードタイプゾーとかタイプオブとかコードワームタイプ、レポートオプトとかなんかそこら辺を使って、型がちゃんと固定されているかをチェックするっていうのが、まず大事っていうのが前半の話ですかね。そうですね。 そう で, すでは、えーとそうはい、後半をじゃあお願いします。線形代数ライブラリの話に移っていこうかなというふうに思います。で、これはジュリアのコンパイラーとが関係なくて、うん、ジュリアの標準ライブラリの話をするんですが、うん、ジュリアの標準ライブラリには l i n e a r g e b r ジ j l という線形代数のライブラリがあります。で、コードに最適化されたブラスや l a パック l a p を使用しています。 でブラスっていうものは何かっていうと、行列席、行列と行列をかける席などの基本的な操作を定義していて、l a パックの方は行列分解などのもうちょっと、えー、高級な操作ですね、を定義しているものです。まあ、大体実装としては一色端になっていて、まあ、どっちも提供しているというのが、うん、多いと思います。でブラス l a パックの実装として、ジリアがデフォルトで使っているオープンブラス s っていうのは、えーっと まあ、オープン名前の通りオープンソースで開発されていて、いろいろなアーキテクチャ向けにサポートされていて、しかもかなり早いので、えー、デフォルジュリアンデフォルトとして使われています。で、もう一つ、有名なのは MKL、マスカーネルライバリーっていうものなんですけども、インテル製の実装で、も, うもちろんインテル製なので、インテルの CPU 向けに特化されているんですけども、確か AMD とかの CPU でも問題なく使えて、 まあ、最近の MacOS だとは多分使えないですね。あれはえーとアーキテクチャが全然違うので使えないんですけども、ジリアのラッパーも用意されていて、オープンブラスを使ってみてなんか遅いっていうことがあれば、じゃあ MKL にスイッチして MKL を使ってみようみたいな、つ使ってみたい、試してみた い,、ね、み, たいな人みたいな人は、この MKL というパッケージを使えば、もしかしたらえと行列的の計算が早くなったりするかもしれません。Intel の CPU 上ではですね。 で実際どうやってそのチェックするかっていうと、ユージング・リニア・アルジェブラーっていうふうにパッケージを読み込んで、ブラスを取ってきて、ブラス・ゲット・コンフィグっていうのを見ると、どのライブラリが使われているかっていうのはわかるんですけども、ここだと、リブ・オープン・ブラスっていうふうに書かれていることがわかるように、これは今デフォルトのオープン・ブラスを使っています。最近のえと Apple Silicon の MacOS だと、これがデフォルトになっていて、MKL は使えないです。 で、そのリニアアルジェブラにはもちろん行列席の計算ができる関数が用意されていて、えー、行列 AB の行列席 AB を計算しようと思うと、A×B、A メ B というこのコードで問題なく計算ができます。まあ、Python とか、NumPy とかだと、とだとアットマーグを行列席に使われますけど、変ですよね。<笑>で、 ジュリアはまあ普通に掛け算印るが普通に行列席です。エレメントワイズの席じゃなくて行列席ですね。で、計算の順序を入れ替えることで計算が早くなることっていうのは行列席の場合はあります。で、例えばベクトル C というものがあって、行列 AB があって、ベクトル C があって、ABC、この3つの席を計算するときに、AB を計算するより BC を先に計算するの前半の席、 を計算するより、後半の積っていうものを先に計算しておけば、この AB による行列×行列の積っていうものが計算を回避できるので、計算が早くなります。まあ、コードで言えばこういうことですね。A×B の部分を括弧でくくって、先に計算するっていうより、その B×C の方を括弧でくくって、こっちを計算した方が早いです。これはなぜかっていうと、ちょっと今言いましたけども、 A×B を先に計算すると、行列×行列っていう、今一般的に大きな重い計算が最初に走るので、それはえーと、まあ、避けたい。逆に B×C というものを先に計算すると、この計算結果って、行列×ベクトルはベクトルなので、その行列×行列の計算を回避できて、でさらにその結果のベクトルに行列をかけるのもさらにベクトルになるので、その中間に巨大な行列を作らなくていいということで、 まあ、この、このけ、後者の計算の方が一般的に早いです。で、ジュリア の, このかける関数は、こ目印関数は、えー、内部で行列席の順序を入れ替えることがあります。まあ、具体的には、a×b×c というふうに書くと、えー、前半の a×b を先に計算するんじゃなくて、b×c を先に計算する最適化をしてくれるので、まあ、最適化というか工夫をしてくれるので、まあ、こういうような。 コードを書いたのと同じ計算が走りますなので行列席を計算するまあえとき行に列行列の掛け算の順序っていうものにちょっと気をつける必要があるんですけどもジュリアの場合はこのように書けばそれをこうしてくれるのでジュリアの場合に限って言えばこのコードの例に限って言えば気にする必要はないということは少し頭の中に入れておいてください。 なのでまあ、もしこの前半のこの辺の知識を知っている人がジュリアを試してみたときに、こっちと こ, こっちで効果機械でも全然早くならないと思ったら、ジュリアは内部ではそれを常にやっているということを思い出してください。で、他に行列席以外によく使うのはまあ線形方程式系の計算ですね。例えば行列 AB があったときに AXB の解 X について計算したいというようなケースがちょくちょくあります。 まあ、A は可逆として B はベクトルで設計とします。これはジュリアでは A バックスラッシュ B というふうに計算できます。まあ、えとどういうふうにこの見た目が奇妙なんですけども、慣れるとこれ非常に分かりやすくて、こ の, この数式を解いてやるまあ A の逆行列を左からかけてやるとこういう式になりますけども、この右側を見てみるとまあ A が分母になって、 で、B が上にあるという、こう、普通のスラッシュの逆向きになってますよね。こっちが分母で、こっちが分子みたいな。それが、まあ、このマイナス1インバースの部分と、こう、記法としてマッチするというか、マ イ, ナスインバースでもまあ分母を作るみたいなものなので、スカラーの場合はですけど、行列の場合違いますけども、スカラの場合は分母を作るみたいな感じになっているので、この数式とのアナロジーで考えると、この記法っていうのも、 えー、割, が割かし分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、えー、っと、事例ではそのバックスラッシュの記法が使えるんですけども、それをバックスラッシュをこう逆に倒したスラッシュのスラッシュは、こう、果敢ではないので、この計算結果、果敢ではない。そうなので、えー、計算結果は一般的に異なります。スカラの場合は一緒ですけど、ベクトルの場合は別です。まあ、実際は見てみるといいかなと思います。 例えば A3B54 は AB と BB バックスラッシュ A っていうのはこの結果は計算結果同じになりますけども例えばの B の半角三行列を適当に作って A バックスラッシュ B と A, B バックスラッシュ A ごめんなさい A は、まあ、計算結果がなるということで、行列席ではこの計算結果がなるということは一応、混、ま、同、あ、しないでください。で、まあ、こ, のこの計算、具体的にどういうところですかかというと、えー、と、A バックスラッシュ B というのは A の逆行列を B, から B に左からかける計算とも考えられます。まあ、こ, のこのことですね。 A の逆行列を B に入れかける計算と考えることができて、これを使うと逆行列をかけるみたいな操作が表現できます。まあ、例えば論文の実装を試してみるとか、アルゴリズムの実装を試してみるみたいなときに、数式上はこうインバースが出てくるっていうことが、逆行列が出てくるっていうことが多分ちょくちょくあると思うんですけども、実際に逆行列を計算 してそれをかけるというより、このバックスラッシュを使って逆行列の明示的な計算を回避したするのがあ数値計算では一般的に行われています。まあ、具体的に言えば、A バックスラッシュ B というのを計算する二通りの方法があって、A のインバースを計算して B とかけるということと、このバックスラッシュを使って計算するというものが2種類あるんですけども、えーっと、例えばパフォーマンスを比較するために100回100行列でベンマークを取ってみると、 インバース a b け b にすると、228マイクロセカンドだったのに対しこのバックスラッシュ記法を使って同じ計算を、まあ、同じではないんですけど、まあ、ほぼ同じ計算をすると、えー、と半分ぐらいの計算時間になって、高速化が達成できますと。なので、逆行列が絡むような数式がを見つけたときに、こうあんまり頭を使わずにインバースとか、いきなり書いてしまって、掛け算をすると、 かなりパフォーマンスのデグラデーションになりますし、精度も落ちる、計算精度も落ちるということで、いいことが一つもないので、A バックスラッシュ B というのは必ず覚えておいてください。それの 逆, 逆というか、逆に倒したスラッシュ計算もそうですね。この2つのペアは、えっ、ー、と、逆行列を計算するときにはほぼ必須、逆行列が絡むような計算するときにはほぼ必須になるので、えー、知っておくといいのかなというふうに思います。 で、先ほども言ったように、ジュリアンのリニ ア, アルジェブラには、えっ、ー、と、行列分解もかなり多数用意されていて、LU 分解、QR 分解、コレスキ分解、SVD なんかの、えー、分解が、ジュリアンの リ, アリニ ア, アルジェブラには標準として用意されています。例えば、それを実行するには、LU 分解を実行するには、LU 関数というのを呼び出す、QR 分解なら QR 関数を呼び出すというふうな形になっていて、えー、使い方も簡単です。 ただ、これらの関数は行列自身を、分解された行列自身を返すんじゃなくて、行列分解オブジェクトみたいなものを返します。で、成分が欲しいときには、例えば lu 分解だったら l 成分と u 成分があるので、えー、っと、行列分解した結果に対して l とか u とかを抽出するってことができます。で、まあ実際に見てみますかね。えー、っと。 今、A という行列を適当に作って、それを LU 分解して F というものを作りましたと。これが LU 分解オブジェクトになっていて、行列分解の結果を保持するオブジェクトになっていて、その結果型を見てみると、まあ、確かに行列じゃなくて LU という型になっていますと。で、L 成分、L ファクターが欲しいときには、F.L というふうに書くと L 成分ができて、まあ、ローアトライアングラーの行列が取れますと。で、アッパーライトの方が欲しかったら、こうですね、F. というふうに。 形で、行列分解した F というオブジェクトから、そのプロパティを使って、その各成分を取り出すということができるようになっています。ただ、その行列分解の要素、ファクターを取り出すということは実際によく使うんですけども、それ以外にも行列分解オブジェクトをそのまま計算に使えるということがかなりよくあります。これが、しかも高速化につながるということでたまにちょくちょくあって、まあ、 選挙台数ライブラリを使うときには必須の知識かなというふうに思っています。実際に試してみましょう。で、実際にどういうときにこれが欲しいかっていうと、A インバース B みたいなのを計算するときに、その1個の B じゃなくて多数の B、B がたくさんあるとか、なんか B がベク タ, ーベクターでなんか最適化をしているときに、イテレーションを回 す, 回すとかで、その A が固定で B が変わるみたいなときはちょくちょくあると思うんですね。こういう計算するときに。 最適化をするとか、モンティガル法で計算するとか、そういうときに B を変えながら計算すると。そういうときに、その、毎回 A, A バックスラッシュ B というものを計算していると、実はこれ内部では A の行列分解をしているので、計算が無駄になってしまいます。イテレーションのたんびに、その A という固定された行列の行列分解をすることになってしまって、計算がかなり無駄になってしまうと。 ということで、あらかじめ A を行列分解しておけば、無駄な計算というものを防ぐことができます。どういうことかというと、例えば、今 A 行列分解して F が出ましたと。なんか B が先ほどにあって、えーと、A バックスラッシュ B を計算したいとします。この、これを計算したいとします。で、これ、この内部では行列分解を実はしていて、しているので、それを回避して、 直接行列分解した後のオブジェクトを渡してあって、同じ計算することもできます。A が F に入れ替わっているんですね。同じ計算結果になっています。という感じで、行列分解後のオブジェクトをそのまま行列みたいな感じで引数に渡してしまって、線形方程式の解を計算するみたいなことが実際にはできるので、例えばえ、今あ説明したように、B がたくさんあるような時に、 何回も何回も行列分解するんじゃなくて、一回行列分解して、それを何回も保持しておいて、何回もそれを使い回すっていうようなことが推奨されます。例えば、えっと、これも同じように 100×100 行列で実験してみると、バックスラッシュ B を毎回侮辱に計算すると132マイクロセカンドぐらいかかるんですけども、あらかじめ行列分解一回だけしておいて、その 線言法定値を解くという部分だけ抽出すると 24.5 マイクロセックみたいな形で数倍高速化できるので、例えばループで A が固定されていてループで何回も実行するときは、その LU 分解をループの外側に出してあげてで、この部分を何回も呼び出すというふうにしてあげるとそ何倍も高速化するということができます。これも非常に重要な知識です。 で実際線形代数の問題としてどういうときに行列分解で高速化できるかというと、例えば、正定値対称実対称行列 S というものがあって、そのベクトルが X があって、そのバイリニアフォームは、総線形形式というものを計算したりとすると。で、X のこれプライマー、点値ですね。 エンチと S のインバースと X のこの積を計算するとスカラーが出るんですけども、その計算をしたりすると。まあ、こういう計算は例えば、えー、多変量積分布の水度関数なんかにも出てきて、まあ、S が例えば、えー、コバリアンスマトリックスだったりする、共分散行列だったりすると、こういう計算が多数出てくるんですけども、えー、それをするときに、例えば S をあらかじめコレスキー分解、静値行列ならコレスキー分解ができるので、 LL, LL インバートランス、トランスポーズというふうにこうこ、コレスキー分解しておいて、で例えばこういうふうに、y というものをあらかじめ、あらかじめというか、こう代入しておけば、置き換えておけば、例えば s、xs インバース x みたいなのが yy' というふうに、こう、ベクト ル, で計算ベクトルの内積で計算できるので、えーと、このコレスキー分解を1回だけしておいて、 ループの内部ではこの部分だけを実行するような形にすると、あやっぱり計算が高速化できます。できることがあります。まあ、必ずではないですけど、多分ほとんどの場合、高速化できます。まあ、S が固定ならこの行列分解、コロスキー分解を使い回して、この部分だけ、この下の2行の部分だけループの中でやってあげれば高速化できるんですね。 なん、まあ、で早くなるかという一つの理由としては、これを分解すると L が下三角行列ということがあらかじめ分かっているので、下三角行列 の, こうの線形方程式を解くというものは、ルーチンがすでにあって、かなり高速にできるので、その部分、計算が高速化するということもあります。まあ、毎回、まあ、このインバースの計算というか、線形方程式の 解, 解の計算を回避できるい部分もあると思うんですけども、いろいろなファクターがあって、 こういうような感じで、あらかじめ行列分解しておくと、良いです。同様例二つ目として、まあ、最小事情法を解くみたいなときにも、えー、っと、普通は A バックスラッシュ B というふうに、この AXB の、この AX-B のノルムを最小化するみたいな最小事情法を解くときに、実はこう、これも特殊なライブラリとか使う必要なくて、ジュリアの標準ライブラリの A バックスラッシュ B だけで、えー、実は最小事情法の計算ができます。 なので、なんか統計パッケージとか、入り口にちいなくてもいいみたいなことですね。で、これも同じように行列分解を応用することができて、えっ、ー、と、こういう A を固定で B をたくさんあるときには、こう A を QR 分解しておいて、で、えっ、ー、と、最初の事情法の解ってこ れ, なの こ, の こ, のこれなので、これに QR 分解の結果をこう代入してあげて、式を簡単に整理すると、 R t r a n ン p o s e Q inverse, R inverse Q transpose B の席になって、この部分を計算すれば、これを計算するより多分高速化できます。具体的にはこういうことで、A が固定されているとすれば、これをあらかじめ QR 分解しておいて、Q が行列になってないので、これを一旦行列に変換しておいて、こ の, この部分だけをなんかこう、ループの中で回すみたいなことをすると、 これもやはり高速化する、できることが多いです。というわけで、線形代数の行列分解を使った高速、行列分解、オブジェクトを使った高速化に関しても説明しました。最後に簡単にまとめておきます。で、非常に重要なものとして、前半でお話ししたのは、ジュリアのコンパイラーの抽象解釈がきちんと型を推定できるようにするというところです。特に、えー、っと型の不安定性、型が分かりにくい部分というのは、えー、グローバル変数、配列、 グローバル変数を使うというところとか、配列などのコンテナの要素を使うとか、構造体型のフィールドを使うとか、そういった計算があるときに型のアノテーションをある程度つけてあげないと、えっと、原理的に型が推定できないというのが発生しているので、そういう場合はちょっと注意が必要ですと。あとは、分岐がある場合に関しても、えっと、型の不安定性が生じるというなは、ちょっとお説明しました。で、線形代数ライブラリを使うときに、行列分解を効率的に使うというものも、え 現実的なプログラミングでは非常に重要なファクターになります。で、行列分解にオブジェクトをループの中で使い回すであるとか、えー、と簡単な式変形で使いやすい分解が見えてくることもあるので、きたい問題に応じて、えー、ちょっと数式を揉んであげて、えー、行列分解を使って、うまく構速化できる部分がないかなということを探すということも重要です。 まあ、ただし、この辺の話はあまり最初から気にしすぎるのも良くないというふうには私は個人的には思っていて、大体のプログラムのコードというのは、プログラム全体はモデルネックにならないので、まずは正しいコードを書いて、それを検証して、そのベンチマークを取ってから手を入れるところを探すということをすることを推奨します。とりあえず、一番最初は単純なコードを書いて、ループの外に何か行列分解を追い出すとか、そういったところは後でやるとして、とりあえず、 うまく動くコードを実装してで、ベンチマークを取ってみて、どこがボトルネックになっているかを探して、プロファイルを取ってベ ン, チベンチマークやプロファイルを取って、こうボトルネックを探して、そ, こでそれで初めて 手, に手を入れるところを探すというふうにすべきかなというふうに考えています。えー、以上ですちょっと後半、だいぶテクニカルな感じはありましたけど、まあ、そうですね。でも、数値計算、行列計算、 をやってる人の中では、まあ、かなり定番の話というか、事前に、ね、事前に分化しとくと早いとかそういうことですよね。そうです、そうです。ま、QR とか、うん。あ、逆行列計算は回避すべきっていうのをよく言いますよね。そうですね。この A, A は、えー、非正方行列じゃなくてもいいんですかそうですね、特に。 そういう制限はないです。あの、修道インバースみたいなのまあ、イメージそうそこいうことですかね。えー、例えば、なんかね、従業参列とかにして、えー、最小事情報を解こうと思ったら、ん あ, あ、すいません。10でした。ああ、はい。こんな感じで 最小事情報の係数が出てくるみたいな感じですかね。なるほど、最小事情報の係数。まあそうですね回。回帰も回帰の、線形回帰の係数が出てくる。まあ、直接この関数を使わなかったとしても、ね、まあなんかユーザー目線で、えっ、ー、と、言うと、あまあ、ジュディア側が、 用意し、あらかじめ用意したものを使うっていうことですかね。なんか、あまり自分でインバースとか書こうとせずに、まあ、こういう計算をするなら、この関数ありますみたいなのが最初からあるなら、それを使った方がいいという。もちろん、もちろん、それはそうですね。まあ、あの、ジュディア側の標準関数はもう、あの、早いものばかり集まってるってイメージでいいですかね。そうです、そうです。 R トかだと多分なんかブラスがあんまり良くないブラスにバインディングされてるみたいなことが多分あるのかなと思うんですけど、ジュリアはオープンブラスデフォルトで使っててかなり良いので、最初からはもうジュリアに用意されている手続きを使うのが一番いいかなというふうに思います。あの前半であの話題にしていた型を推定しやすくするみたいなのもみんな気にして書いてるような関数ばっかりが集まってるという。 そうですね。そうです。ジュリアの本体に入っているようなコードは、もう型の不安定性みたいなものはほとんど解消されていて、まあ、うん、よっぽどパフォーマンス関係ないところはちょっと別かもしれませんけど、まあ、ほとんどないと思う、な い, ないので、問題ないかと思います。はい。えー。 あと、この行列席の計算なんですけど。はい。えー。このあの、アスタディスクの行列席の関数が、えー、引数を2つしか受け付けないっていう中で、え AB を先にやるか BC を先にやるかっていう、 ので、えっ、ー、と、BC を先にやった方が早いってことなんだと思うんですけど。はい。えっ、ー、と、まあ、愚直に法文で書くこともできるじゃないですか、これって。ABC。えっ、ー、と、ABC の最終的な結果が、はい、まあ行、行列、あ、ベクトルですかね。A、B だ,、まあ、だとベクトルですね。はい。 そ事前にその長さの空のベクトルを用意しておいて、なんか、4分で30ループぐらい書けば多分、A、ABC を全部書けたやつを、まあ、なんか、D みたいなものに代入するっていうのをこう、はい、ひたすらやっていく書き方もできると思うんですけど、はい。えっ、ー、と、その場合は、えぇ、ー、まあ、遅くなるんですかね。 一般的に人間は人間が手で書いたコードはブラスに書 か, かってまあブラスも人間が書いてると思うんですけどに、まあ、人間のレベルじゃない人たちが書いてるので、えーっとうん、そういうコード に, に勝とうと思って行列的を書こうとすると大体大抵失敗すると思いますので、うん、もちろんそのブラスのルーチンを呼び出すっていうのは多分ほぼ最速でなんかこうもしかしたら中間の表現を 中間の計算を減らせるかもしれないとか思って頑張って、ここで書いても大抵は失敗するんじゃないですかね。よっぽど技術のある人じゃない限り。うん。じゃ、ブラスはまあ行列計算だと思うんで、ベ、えーはいまあ、クトルとか行列とかの、えー、全要素に対して一気に計算するような処理、えー、の方が、ベクトルの各要素ごとにこう、 アクセスして書くみたいな、法文みたいな書き方より早くなることですかね。そうですね。もう問題によるとう、いろいろと思うんですけど、例えばその ABC の行列がすごい小さくて、例えばなんか4行4列ぐらいしかないとか、そういう特殊な例だともしかしたら法文で展開してしまった方が早いってこともあるかなというふうに思うんですけど、 一般的にこうサイズがわからないとか、サイズが巨大とか、そういうケースに関しては、ブラスのルーチンを呼び出すというのが、多分一番手っ取る場合あるし、実際に高速な方法であると思います。なるほど。かりました。な, なんか、久米さん、何か質問ありますか そうですね。聞こえますはい、聞こえます。いや、そうですもうなんか、いや、佐藤さんの、ジュリアの話何回も聞いてて、でも今回ようやく、あの、どうして早くなるかっていう理由がようやく分かって。かったそうなんだと。やっぱ何回も聞いたら、ようやく分かるもんだなって、今回ちょっと。 考え深いものがあります<笑>ありがとうございます。<笑>よかったです。その、なんか最初コンパイルのとこなんですけど、なんかその、はい、そういう機構って、なんかジュリアが、その結構特徴的なんですかね。あんまり、ここまで考えたことなかったんですけど、その、 Python とかも、そのインタープリンターの言語はそういうことやってると思うんですけど、なんかそういう最適化までやってるっていうのは、ジュリアが、そう、ね。なんか特徴的なとこなんでしょうかね。ジュリアほど本気でやってるっていうのは多分、あまり見かけないんじゃないかなというふうに思っていて、もちろん JavaScript とか、でっかい Google とかはすごい資本を投下して、 めちゃめちゃ高速化しているので、JavaScript も多分近いことをやっているんじゃないかなというふうに思う、エンジンも近いことをやっているんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、そうですね。というのもやっぱり JavaScript って多分 Julia ほど早くはなくて、多くの場合、やっぱり Julia みたいに最 初, から最初の設計段階からこういうことをやろうと思って実装されたものと、そうでないものはやっぱり差があるのかなというのはちょっと思ったりはします。 Python、なんかでも多分そういう似たようなことをやろうとしている人たちは多分いると思うんですけど、今のところす ご, すごくいいものができたっていう話は今のところ聞かないので、うんまあ、ナンバーとか、ナンバーっていう Python の数値計算とかを使う細、はいはい、かさがあるんですけども、実はそれ、確かジュリアにインスパイアされて作ったとかっていう話で、<笑>そうだむしろジュリアが。 パイソンもあるは 早, 早くないっていうのがあれですよね。なんか売りみたいなところです<笑><笑>動的性の動的なこうコードのかなんかいいい気持ち悪いこととかやっぱりパイソンとかあるの方がすごくできるんですけど、うん、ジュリアはそ の, その辺はちょっ と, せちょっと制限動的なその気持ち悪いことは制限してパフォーマンスに影響を与えない範囲で動的な、うん、範囲をかなり広げたっていう感じでそれいう意味で言うと、うん、ジュリア 結構この辺、その動的性能のと動的さと性能の両立みたいなことをやったのは多分ジュリア、実的な言語でジュリアは最初なんじゃないかなと思っていて、やっぱり特徴的な機能かなというふうに思っています。ありがとうございます。 あとなんか、エデュー分解をした後に、はい、行列分解オブジェクトになって帰ってくるっていうところがあったと思うんですけど、はいまあ、こういう、えっ、ー、と、まあ、なんか、なんか計算して、その結果がこう、一個だけじゃなくて、こう、いろんな形のものがお邪魔せに発生して、それを返すってなった場合、ア、はいえーデザ、アーデザとリストとか、 えー、Python だとタップ、リスとかタップルとかそういうのにして、リターンすると思うんですけど、はい、ジュデ i アだと、どういうものを使って返すんですかねそれはもちろん、その設計によると思うんですけども、この場合だと lu っていう、こ, うこれ構造体ですね。構造体のオブジェクトを返していてあ、こういうところで、まあ、構造体が使われています。でもちろんタップルを返してもいいですし、ジュデ i アだと名前付きタップルっていう便利なものがあって、 まあ、他の言語でもあるものもあると思うんですけど、ま、あ R のリストとかに近いですかね。えー、っと、なんかあるん、ね、えー、っと、なんかこういうオブジェクトを作れて、なんかで名前付きの、タプルなんですけど、タプルの各行線に名前がついてるっていうようなもので、えー、こういうものを返すっていうのもあると思います。なるほど。 あこの丸っこい格好だと、いろんなものを代入できるような。そうです、そうですこの。この部分の書き方が、名前付きタブプルの書き方です。ああ、ありがとうございます。やっぱなんか、パラメーターを変い計算結果をなんか、最適化した後のパラメーターを返すみたいなときに、パラメーターってなんか、奇妙な名前じゃないですか。なんか、シーターとかローとかファイとか、アルファとかベータとか、そういったときに、これを使うと結構便利かなというふうに思いますね。はい あなるほどアルファが 0.1 でベータが 5.9 でしたみたいな感じで 0.15.9 ってそれだけこの普通のタップルを返すとどっちがどっちか分からなくなるんですけど名前好きだと解釈というか名前がつくので扱いやすいというかユーザーインターフェースとして分かりやすいかなというふうに思います。うんうん R のリストにそっくりですね、じゃあ。そうですね、R のリストにかなり近いですね。いいところは、これは非常に軽量なオブジェクトで、このオブジェクト自体を作るのにコスト発生しないので、うん、パフォーマンスも犠牲にしないというところで非常にい い, い, いところ、いいものですね。あとなんか、えー、ベンチマークを取るときに、はい。えー あ、それ、の、あ、これですかね。これですかね。ダ, ダラ A みたいな書き方って何なんですか あ, あダラ A ですか。これは、えー、っと、えー、っと、ここでは実はダラ必要な い, ないんですけど、えーど、ど、ど、どうしようかな。グローバル変数を参照すると遅くなるって話をしたじゃないですか。はい、で、ベンチマークするときに、この普通にこのダラなしで、 渡してあげると、ダラーなしでやると、そのグローバル変数の参照が発生しちゃうんですね。ベンチマークの中で。で、それを防ぐために、その値をその場に埋め込むのがダラーで、こうすると、グローバル変数の参照じゃなくて、オブジェクトが直接ベンチマーク先に渡って良いっていう。 かなりテクニカルな話なんで、なくてもいいんですけど。えっ、ー、と、グローバル変数でコンストがついてたりしたら別にそんなに問題にはならない。そう、いらないです。コンストがついてたらこういらないですし、多分えっ、ー、とこのこの計算の方が全然こうグローバル変数の参照よりずっと重いので、このケースで言えば、 多分これなくても結果ほとんど変わらないんですけど、すごく短い時間のベンチマークをするときに、グローバル変数の参照の方が、なんかこうグローバル変数の参照が半分ぐらいのコストを占めてるとか、そういうことがちょこちょこあるので、ベストプラクティスとしては、このダラーをつけて、グローバル変数の参照をなくすっていうのが、ベンチマークするときの一般的な方法です。 ってことでいいですかね。はい。あと、えアットマークプロファイルって関数、まだありますあります。フルーズのライブラリーです、はいあ。それで、あえっ、ー、と、ベンチマックスって話もあったと思うんですけど、はい、コードを調べて、どこが遅いのか調べるっていう、はい。プロファイディングも、えぇ、ー、はい 話もまあ大事だと思うのでそうですね。プロファイリングの話も簡単、非常に簡単にすると。じゃ、えー、お願いします。profile.jl というものがあって、まあ、実際このこのドキュメントを読んでもらえ読んでくださいという感じなんですけど、<笑>えっと、このプロファイルというパッケージがあって、この標準ライブラリーの一部なんですけども、そこにアットプロファイルというマクロがあって、 これに関数呼び出しを、例えば渡してあげると、この関数呼び出し中に、その、一定間隔で、その、スタックトレースを、スタックトレースを記録して、どの関数のどの部分が、その、一番よく実行されたかっていうのが、統計的にわかるようになってるんですね。統計的プロファイラーというふうに呼ばれるんですけども、それを使うと、その、どの部分で計算のコストがかかっているかっていうのが、 比較的簡単に診断できるです。ですけど、まあ、こういうなんか謎 の, 謎の何かを見なきゃいけないので、この説明だけなんか30分ぐらいかかるので、ちょっと今回飛ばしてしまったんですけど。あこの左側の数字が大きいところがボトルネックってことですか、ねまあ、そうですね。そうです。基本的にはそうです。でこうインデントでこう右に寄ってるのは、どんどん深く潜ってるみたいなことです。 数字を出しては深い部分が右に行くようになっていて、まあ、深い部分で数字の大きいところをこ う, うまいこと探すっていうのが、まあああ、プロファイリングの見方なんですけど、まあ、いろいろジ、うん、アライズの補助ツールもあるので、そっちを使っても全然いいんですが。ああ、ね、見方があって、なかなか難しい部分ではありますね。実際、使いこなすのは。確かに、ちょっとー人っぽい感じは。 脱線というか、ついでに LinuxPerf の紹介も簡単にしておく と, と、LinuxPerf という、Linux のシステムコールを使って CPU のイベントをこうプロファイリングするというのが機能があるんですね。で、それを使うと、これもう非常にこう すごい低レベルな最適化になるんですけども、例えば CPU の中でどの部分がボトルになっているのかみたいなものが分かる。例えば CPU ってブランチプレディクションという機能があって、その分岐がどっちに分岐するかというものをあらかじめ予測して、先にそこの分岐先を実行するみたいな機能があって、その分岐の予測が外れるとパフォーマンスのが落ちるんですね。これはジ例リに限った話、ね、どんどん言語ですど、CPU の特性なんですけどそ、それが例えばブランチプレディクションが ちゃんと当たってるか当たってないかみたいなものを診断するみたいなこともできて、それをすると、こう結構、本当にカリカリにチューニングしたいときに、その、どの部分を見ればいいかっていう、どの部分が、ブランチが外れてるか当たってるかみたいなヒントを得るのに、これが使えます。ちなみに私が実装しました。おお。す<笑>ご<笑>だいぶ、ちょっとクロートっぽい話になってしまって、ね。<笑>そうですね。 あちょっと参加者の皆さんが質問しづらいかもしれないですけど、僕はすごく聞いてて楽しいです。<笑>えっと、なんか前聞いたときは、えー、あまりその一つの計算をマルチコア、マルチスレッドでやるっていう、ここにはジュリアは行かないっていうことだったと思うんですけど。そう、そうですね。まあ、今もそういう感じですかね。 その時はそうだったんですけど、今は違います。結構今、ジュリアはマルチスレッドかなり力入れているはずで、えっと、0.6 とか 0.7 あたりでかなり大きな変更が入って、かなりマルチスレッドの機能も上がったので、ジュリアでマルチスレッド計算をするっていうのは結構一般的になりつつあります。私もちょくちょくやります。で、 そうですね。その辺の話もちょっとしたかったはしたかったんですけど、それもやっぱり一個分のトークになるぐらい長いので、ちょっと今回は割愛してしまったんですが、そのうち、そのうちしたいですね。<笑>はい。あ、結構やろうと思うと難しいですかね。いろいろな前提知識というか、そうですね、必要な、なんか事前の説明みたいなのが必要になるので、まあ、やろうと、なんか、 ちょっとしたプログラムをマルチスレッドで並列化するみたいなことは一応できるようで簡単にできるんですけど、なぜお早くならないかみたいなの診断みたいなのにいろいろ必要かなというふうに思います。あとなんか、えー、Mac の M1 チップ はい。えっと、ア u d i a でそれを使うと速くなったりとかしますかね。そうですね。他の CPU に比べて速いかどうか、ちょっと、ちゃんとベンチマークとかないんですけど、うーんと、多分マ Mac のダウンロードを見ると、 一応 X86 と ARM 両方あって、これ M シリーズっていうのは Apple Silicon の最近のやつなんですけども、で、一応ロゼッタを使ってインテルのやつも動かせるんですけども、こっちよりもちろん ARM 用のこっち使った方が全然早かったので、もし Apple Silicon 使ってる人はこっちじゃなくてこっち使うことを推奨します。 あと2つ3つ質問してもいいかな。全然はい、構わないです。僕ばっかり質問してて約束なんですけど、えーとはいまあ、何か質問したい人がいれば、あのチャットとかに書いていただければ、こちらで読むこともできるので。はいえー、ジュリア の, その当初のコンセプトとして、どの言語にも勝つみたいな話があったと思うんですけど、<笑>あの現状、 結構、あの、生き残ってる言語は、各のの結構強みがはっきりしていると思うんですけど、例えば、はい、Python だと機械学習系で流行ってますよね、まあ。Google が最初に使ったからだと思うんですけど、PyKitLearn、はい、みたいなのも、えー、存在が大きいですし、ディープラーニング系のツールも、まあ、すごく Python で書かれていることが多いですし、はい、で、ーれで言うと、えー、まあ、 バイオインフォやってる身としてはバイオコンダクターの存在がやっぱり大きいっていうのと、えーまあ、データサイエンス全般で見ると、あの前処理がタイディーバースで縦持ちデータを処理するとか GG プロット2で可視化するみたいなのがやりたくて R 使うみたいな人が多いと思うんですけど、はいまあジュ、ジュリアはそこら辺は突っ込んでいく感じなんですかね。 そうですね。うん。そうですね。どっから始めればよくわかんないですけど、まあ、機械学習に関しても、ジュリアいろいろパッケージ上のみんなでか、みんな開発していて、えー、っと、うん、フラックスだったかなあんまりディープランニング系だと、例えばフラックス j フラックス。はい。とかがよく使われているんじゃないかなというふうに思います。スターの数も4000ぐらいあって、割と 開発自体もか結構活発だったと思って思います、ね。これか、これ、これ、確かこれを使ってアルファゼロの実装した人も確かいて、ジュリアで。これ、これかさんかなちょっとどリスかさんが忘れちゃいましたけど、まあ、アルファゼロの実装とかもジュリアであったりして、これか、まあ。ジュリアでも機械学習とか教科学習とかあやってる人はかなり 数はいるかなというふうに思います。で、統計とかだと、うんまあ、ベース推定とかで、えーっと、マルコフレンサモンテカルロ法とかやることもあると思うんですけど、アドバンスト h m c という、んこれか。ハミルトニア・モンテカルロ法のパッケージがあって、これも私も結構使ってみたらすごく良くて、えー、っと、ナッツサンプラーとかっていう、あの、スタンとかで、 使われるスタンじゃ、エミネムが出てきちゃうんですね。<笑>スタンうん。r s t a でもよく使いますよね、アー t スタンとか。r s t a n とかで MCMC やるときにこれ使うと思うんですけども、まあ、そのアルゴリズムのこの部分を実装しているのがアドバンスで HMC というやつで、なんかタブが選べないな、んだこれ。<笑> なんか、ズームが干渉してるのかなあ あ, あ、なんかあるかもしれないですね。なんか前、同じことが起きたような気が。もう一回開くか。Advanced HMC というの。これは、えっ、ー、と、Nuts、NotU ターンサンプラーっていう、スタンで使われている、デプルトで使われているやつが実装されていて、 で、ジュリアから、こう、その、対数誘導関数を書けば、さえジュリアで書けば、あとはこれに投げて、ナッツでサンプリングしてくれるので、まあ、スタン知らない人、スタンを覚えるのをやめなさいとか、えー、使いたくないって人でもこれを使える、使えます。うん、で、自動微分も一応実装されているので、自動微分を使って、その、その、勾配の計算とかは、 そちらに任せてってっいう感じですねで統計処理その辺の統計処理とかも一応できて、おのおのなんかこうキラーアプリっぽいというか、すごく便利なアプリをみんなジュリアで実装しているんですけど、なんかあんまりこうみんなで一つのパッケージ、例えばサイキットランみたいに一つのパッケージをガンガン開発するみたいなこと、ムーブメントはあんまりない。 ような気がしますね。タイディーバースみたいに一つにまとめ、一、ま、つのエコシリテムとしてまとめるみたいなことはあんまりやってないので、その辺のまとまりが か, かける感はちょっとジュリアではあるかなというふうには思います。うん、逆に言えば個人とか小さい組織レベルでもかなりいいものが作れるほどジュリアはいい言語っていう考え方もできるのかもしれないです。なんか、あるの、えー、 ティブルとか Python の Pandas みたいなデータフレームみたいなのあります、はい、あはい、もちろん d a t a f r ドットジ j l というのがあって、これがまあデファ、ジュリアのデファクトのデータフレームですかね。d a t a f r ドットジ j l まあ、基本的な操作はですね。まあ、スプリット、アプライ、コンバインとかジョインとかリシェイプとかソートとか。基本的な操作は多分全部できる。 なってますパイプ渡しとかできますそれを提供するプラグインというか、外部パッケージも確かあって、パイプみたいなことができるやつもあるんですけど、えー、なんだったかな、あんまり個人的に使わないんであんまりよくわかんないんですけど、クエリーかなこの辺とか、は割とちゃんとやってるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと具体例がぱっと出てこないですけど。あ じゃあちょっと時間が押してるのです、ね、えー、と最後の、最後ちょっと1個だけ質問なんですけど。はいジュ。ジュリアのバージョン2ってあるんですかね。うんと、今のところは計画されていないはずで、ジュリアっていうのは、まあ、そのジュリアバージョン2を出す必要性が今のところない。ということで、多分近いうちには出ないと思います。そういう話は出てこないじゃないですか。 まあ、もちろん互換性を壊す、互換性を壊すような変更を加えたいなっていうところも、なんか2、3あるみたいなこの話はたまに出てくるんですけど、具体的にそれがこうジュリア 2.0 にするほどかっていうものにする、互換性を壊して 2.0 を出すほどかって言われるとそうでもないので、今のところ、こう。 具体的な計画として、2次年に減税を上てきているっていう話は聞かないですね。